ねえ、お母さん、うん、また淡路島行きたい淡路島うん。楽しかったうん淡路島何が一番楽しかったのやっぱお部屋<笑>ホテル<笑><笑><笑>そっかうんだってさ、うん、ゲーム っかうん、だから行ってた。うん